ラズパイのいろんな可能性を動画でご案内しています。よろしければご一緒にチャレンジしませんかご覧いただきありがとうございました。お彼岸は終わりましたが、季節に合わせてぼた餅を大量に購入。2個ずつ食べてるんですが、2日目には胸焼けでギブアップ。